紙、え、団、ー、という曲おと紙団おと紙という曲をはい、えー、披露したいと思います。じゃあ踊り子、気をつけて見ていただくお客様に礼、ね。よろしくお願いします。じゃあそれをまいりましょう、踊り子。はい。 Thank、you そう。 ジャはい、ありがとうございます。じゃあ、踊りの準備をしてください。改めまして、私たちは栃木県大山市会。